電気がつかないんですよダメだダメだダメ<笑> だ, め だ, だ, めだ全然ダメ だ, めだえ、くぬ困るの巻きで言うことだ<笑>これこれこれ絶対ボツかおまけおまけだよ<笑>これ本当にマジで誰とくどうだよ<笑><笑>やべえ電気切れたテンション上がるとかないから絶対そんな<笑>おそらくもう電球の もう命がね、まあまあまあ、命が切れただけだと思うんだよねそうだね、多分、うん。ダメだな待って、本当にこれどうやって取れるのれまずこれ取って正解なものだひねるのか、引っこ抜く系なのかそれともボタン式なのか プラスチック…じゃねえわ<笑>お願いと警告しか書いてないっていうこのこのこのなんか 不, 不親切感勝手にやってくれって話だよ切れたらこれで風呂自動できないとかだったら俺泣くよ<笑>今日真っ暗の中で<笑>ああできるできるあできるなできるな今日真っ暗の中で体を洗ったり、うん ればいいんじゃない一、ね、<笑>人暮らしだからむなしくなっちゃうから<笑><笑><笑>何何このこの一人の空間でさ<笑>何の電気もつかない<笑>空間でこれ高いってこないもんな多分ね<笑>俺この格好で公開するの初めてだ<笑><笑>このこの<笑>うの、ん、まあ風呂でガチガチに決められてても怖い<笑><笑>超ホ<笑><笑>本当つかないっすもんねつか<笑>ないつかない 作らないですね。どう、どう、どうなってんの。どう、決めるの、これは。押すの、引くの。多分押したり引いたりしたら、バキってなって、あってなるやつ。ちょっとやってみよう何。もうやるしかないよ。だって、でも、この中に入ってんだからさ、うん、あの、命,、うん、命が<笑>命。命。で、それはもう、いろんな策を練って。外すと、な、うん、めなめなめな め, め。 一旦本当に本当ににろうとろう本当に本当に取ろうとした結果がこれだからちょっと俺もそれ触りたいからカットします今はいカット<笑>いいからそういう<笑>いいからそういう、はい、取りましょうとりあえず頑張りましょう あ, あちょ っ, と 待, って、うん、待って待って待って待って待って待ってっ待って待って あ、ちょっと待って待って待ってあっ。あ、あ、今日来たぞ。ちょっと待っていうね、ガクってきたけど、よし。正体が明らかになります。これさ。よこれさここで苦戦している場合ちゃうね。おい、おい。はい、えー。はい。これ言うじゃん、言うじゃん。俺電球持ってないから、ね。<笑> だからね、ちといや、風呂開くの風呂開いちゃったからさこれさワンチャン暗いままでさ OK なんだけどあれ入るんですかこのまま<笑>このまま入っちゃっていい諦めですか、うん、諦め<笑>諦めるよこんなもんさ<笑>ちょっと待ってだってさ電球も買ってきてないんだよ、うん、急に切れたからこれ こんなカバカンのこれどうにかなんないかななんかあるよね、そ う, いう炭酸の電池とかをさ温め直してなんか手でこうこねますとああ〜なんかもうなんか復活するぞっていうふふふ温めて<る><笑>とりあえず温めて空のの挑戦絶対無理だ絶対無理だか ら, だからこれで直ったらそんなもう 連休切れて困る家庭なんてねえわもう変えよう 変, え変えよ変えよっつっただから新しいのがないんだだからこっちをもう犠牲にして犠牲にすんのが嫌だから言ってんじゃん<笑><笑>いやどこかを犠牲にするしかないよそれはこれさ「ダンマット」って書いてあるんだろ 四十ワット。お、これ何もなんかデブいけどなそれ。六十ワットか。<笑>めちゃめちゃデブいですやんそれ。さこれ さ, これさいいカバー絶対カバー絶対さ気持ち悪それ。<笑>カバー絶対無理だよね。いけたあいけた。<笑><笑>きたー。熱くやー。<笑>きた。<笑>さっきと色合い全然ちげいけどな。 まあいいでしょうつけばいいってことですよこれさ<笑>大丈夫かな<笑>自分でやっといてさすっげえ不安になるわ解決そして犠牲になった